そして皆さんに会えて本当に嬉しいです今日はどうぞよろしくお願いいたします し で, ください踊り中でしたありがとうございました。